秋 田, 市よりチーム秋田県の秋田市からまいりましたチームワゲモンと申します。 チームは今はコーチで大阪井を明日はじめ東北に広めようと今年で活動18年目を迎えておりますこれが構前までは結構山中家でお申し訳してるんですけど皆さんチームはもう一回見たことあるよって方もいらっしゃいますかはいありがとうございますちょっと光よく見えないんですけどもたくさんこの100万人の数だけに引いていただけるということで<笑>はい、そんなにいません<笑>ありがとうございますはい、えー、この中でのチームわけもかなりメンバー減ってしまいました えー、前ににメンバー3人人がたたそうででですすすすすすねねね今日はははだだだけ来来来てててておりりりりまままま秋秋田県本本庄本庄よよのお皆さんんか<笑>、はい、みなさささいいいいいち小小学校1年生でござしよろしくお願いします。 チーム分けもたくさん仲間もおります、えー。たくさん笑顔でお客様にお届けします。どうは今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい。それではチーム分けもまいます。はい。レは。 はいありがとうございましたチームバケモンでしたチームバケモンの皆さんどうもありがとうございました、えー、チーム結成18年長いですね